白ハイソックス、黒ハイソックス、黒タイツ、白ニーハイ、そして短い靴下本番いきますよーいカメラオッケイ、音オッケイ、ヤクシャオッケイ、よーいスタートどうもみなさんこんにちはフィギュア大好き監督です今回ですね紹介するものなんですけどもこちらをご覧ください はい。というわけでですね、今回5等分の花嫁のケアフルフィギュアを開封していきたいと思うんですけども、イチカ、の四ヨツ葉イスお分かりいただけただろうかというわけでこちら、でね5姉妹なんですが、1人いません。肉がいません。はい。こちら、ハイトウクレーンゲーム限定商品のケアフルフィギュアを開けるんですけども、えー。 ですね、オンラインクレーンゲームでゲットしなければ手に入らない超レアなフィギュアですえなんですけども監督ねクレーンゲームうまくないので落札しましたミクがいません、まあ、なぜかと言いますと高い、まあ、5姉妹いるんでね限定商品なんでどうせ買うんだったら安く買いたいじゃないですか相場とかを考えながらポチポチしてまだまだかまだ買いときじゃねえなみたいな4姉妹はねこちらの金額で落札しましたでミク人気なんだよ3000円台ではね買えませんもうというわけでですね じゃあ1体で買うより5体いっぺんに買った方がお安いというわけでですねこの4人含む2クが入ったセットを購入させていただきましたもうこうなることな1体1体買わないで最初から5体買った方が良かったじゃないかちょっと中開封していきたいと思います 参考なんですけど一個一個安いんじゃなくて全部ねプライズ商品としては揃ってから買った方が絶対お得ですいや今買い時かいや待てよでもこのクーポンを使えば安くなるから買いだーっか4回やったんですけどもクがなかなか値段が下がらないこをしているうちにですねもうどんどん金額上がりましてもう手に負えない金額となってしまいましたあ び, びっくりした<笑> びっくりした。見てこれ。4人しか入ってないじゃんと思ったら、いました。うわ、ミックミックでした。これだよこれがもう4000円くらいするんだよ。タイクレ限定のミクを。この4体に関してはですね、メルカリかどっかで売りたいと思います。ちなみにですね、通常版とタイクレ版違いはと言いますと、こちらが通常版。そしてタイクレ版はこちら。笑顔なんですよ。どうせ買うんなら笑顔でしょというわけで、では5人ですね、こちら、一気に開けていきたいと思います。えー、というわけで。 開けるぜはいというわけでですねごっい爆発しました痛いなもうはいというわけでですね一体一体開けていきたいと思います1人目はどこだ1かいた1か、えー、まずはですね長女いつきから開けていきたいと思います、えー、いつきに関しては箱が細いですねちなみにこのいつきに関してはですね多分これ購入してからどれくらい経ったんだ3ヶ月前に購入したいつきでございますおお。いきますじゃあ おお、笑顔だよね、笑顔だよね。よし。笑顔バージョンというですね、なかなかにくいね、売り方してくるんでね、えー、購入者の皆さんがお気をつけください。はい、というわけでこちら、ハートの花びらが中の位置か。おぉ、クオリティが高いですね。はい、好きでございます。台座にセットします。ちなみになんですけども、監督ですね、ポップアップパレードという商品持っておりまして、ポップアップパレードはですね、まあ、サイズは小さいんですけども、こちら5人分持っております。5人集めるとね、いいよね。1か、 ノミク四つ葉そして五月やっぱり5等分の囲今ね5人に集めないとダメですね今回のプライズ賞品はですねなんとこちらかなり大きいです見てください顔の大きさと同じキャラクターですこのようなサイズ感ですねというわけでですね長女いつきでございますはいいい笑顔でございます、えー、そして背中に行くとはいちょっとピシッとなってる感じがいいですね ありがとうございます。次行きましょう。どんどん開けていきたいと思います。5人いますのでね、箱が大きな、箱の広さがあるで2畳ニノを開けていきたいと思います。いや、ニノもね、2期で結構ね、変わったよね。あ、笑顔、笑顔でした。台座は、そのキャラクターのイメージカラーですね。はい、こちら。え、ニノは紫のパープルのカラーとなっております。ハートは一緒ですね。はい、中のニノ。ニノですね。ああ、いいですね。はい、はい。いや、そんなわけはない。 えにのニ の, のさんハマることができましたえにのでございますいやいいね笑顔いいねそして髪のボンボン流れる髪で後ろはクリアパーツここのねうんとわかるかな繊維この服のね細い細かい繊維もねちゃんとね表現されているんですよ映像で伝わっておりますでしょうかそして広域の服のシワからの緑そしてこの絶対領域 ポップアップアレがこちらでございます。こちらがですね、プライド商品の2泳となっております。まあ、サイズ感はかなり違いますね。同じキャラクターです。まあ、全体的にやはりプライズの方が大きいですね。 はい。では続きまして、三条ミク。いきたいと思います。こちらですね。これがね、今もう現在4000円以上します。えー、3000円だったらもう即買いです、皆さん。いやー、これが欲しかったんだよね。はい、ミク、こちら。笑顔だよね。よし。えー、ミクはブルーとなっております。青です。そして、ミク。これが超高いんだよ。台座はこうだから。これは簡単ですね。ミクの表情。はい。ちゃんと、笑顔です。 ちちょいちょいい下げてます、ね、微妙にこのね、後ろ髪がクリアパースとなっておりますね。ミクといえば、このイヤホン。イヤホンじゃねえよ、ー。ヘッドホン。ヘッドホンもちゃんとついております。ありがとうございます。そしてこのままあ、この辺は一緒なんですけども、はい、黒タイツでございます。やっと手に入れました。ありがとうございます。でミクのポップアップパレードがこちらとなっております。同じキャラクターです。えー、ミクですね。お 続きまして、四つ葉。四つ葉でございます。まあ、監督ね、基本的には箱押しなんですけども、今はですね、包丁の五木と、この四つ葉が結構好きです。四つ葉はね、一番笑顔が似合う。女の子ですね、こちら、グリーンでございます。ありがとうございます。わぁ、似合うわ。違和感が全くない。他のキャラクターも違和感ないんですけども、やっぱり四つ葉は笑顔だよね。よし、来ました。はい、というわけでこちら、四つ葉でございます。見ていきましょう。まずは、うわぁ、違和感ないわ、いいわ。え四、ー、つ葉ですね。人差し指。 が細いチャームポイントのねこれ何ていうのヘアバンドって言うんだっけこれは針金入ってなかったら立たないよね基本ねよーく目を凝らすと本当に毛先の部分がですねクリアパーツになっておりますねでちょっとこの背中にシワが寄ってる感じはいカラーのちょい2枚重ねカラーの、はい、ですねあーこの足四つがよくやりそうですねでそして靴四つ葉の足はハイソックスの黒板です こちらが四つ葉でございます。あ、大丈夫だってビビったわー。四葉のポップアップパレードとの比較です。はい。はい。壁の色も意外と結構違いますね。 では、ラストですね。まあ、一応監督が今最近一番ね、押しています。いつき、紹介していきたいと思います。えー、いつきは、レッド、赤となっております。おお、ケアフルのクオリティが高い。台座の部分、できました。はい、え、いつき、はい、アホ毛がいいですね。で、髪の毛がちょっと長いので、毛先に関しては、これはわかりやすいかな。クリアパーツが使われております。さらの、はい、で、赤い猫、ね、のセーター、そして、このスカートのこのくぼみの部分、すごいいいですね。 白番となっておりますはい、というわけで、五条いつきでございます。いきのポップアップパレードと比較しますと、こちらでございます。このような形ですね。両方ともアホ毛がついております。 はい。というわけで、こちら5人揃いました。圧巻です。一か二の2区、四つ葉、五月。5人揃う笑顔は 破壊力がやばいです。役から行くと、こんな感じ。風太郎欲しいよ。というわけで、こちら飾っていきたいと思います。おそらく今の時点でですね、このタイクレ版の五等分の花嫁、あと大東でもうこの商品出してないので、もうただあとはね、このフィギュア一体一体の金額がどんどん上がるだけのフィギュアとなるかと思います。興味がある方は、お早めにご購入お願いします。 やっと手に入りましたあ、今発見したんですけど五キのスカート長いんだね四つ葉のスカートが短かミクは多分長いでしょうあ短かったミノは絶対短い 短。月もまあ短いでしょ。あれいつきこんな長かったんだちょっと今知りました。五等分の花嫁ケアフルフィギュアを開けさせていただきました。タイプレさんずるいんだよな普通と笑顔だったらやっぱり笑顔ですよね。まああとですね、個人的に主人公出してほしい。上杉風太郎出してほしい。だってさ、五等分の花嫁という場合は五人なんだけども、やっぱりさ、主人公、この石風太郎を着たいよね。まあこのサイズで風太郎を出してくれ、ね。笑顔バージョンでもいいので出してほしい。そうするとまあ五等分の花嫁が完成するんですよね。いやてか、この手前の部分も、 一応クリアパーク使われておりますの、ね、でいや造形が深いフィギュアケースに語っていきたいと思いますこのチャンネルではですね最近はですねアニメ系に力を入れて紹介しておりますこれからもちゃんとコラボよろしくお願いいたしますではまた次の動画で会いましょうおおなかなかすごいことになっておりますお分かりいただけただろうどんどん値上げされておりますミクいってや、えー、っえっあれけどもうちゃんとなんたちゃんとこちらはポップアップカレーニノミニノミ ーだ花びらや ハ, ーだ、ね、ハートがねハートが舞っておりますではですねかなり高騰中の2の行きたいと思います32の違う